皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月2日、チームユニフォームをバージョン 5.5 っぽくしてみました。今回、追加の新しい防具がみんな黒っぽかったので、チームユニフォームも黒っぽくしてみました。評判が悪ければすぐ変更します。そして、これがバージョン 5.5 で追加されたチームドルボードです。こちらは、フラッグタイプのものとなります。 カラーリングはメインサブともにピュアスノーにしてみました。これはかっこいいですね。我々のゴーレムエンブレムがすごく目立つデザインになっています。ピュアスノーじゃない色がいいとか、ブラックタイプじゃない方がいいとか、要望があればすぐ変更します。それではこのまま走っている様子を1分間ほど垂れ流して、今回の動画を終わりたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。